え、こんにちは。黒岡田和一です。今日もご視聴ありがとうございます。えー、ドラマーにも役立つ理論シリーズっていうのを作ってみようかなと思ってですね。ドラマーやってると、こう、生徒さんとかにもよく聞かれるんですけど、理論とか必要ですかって言われる。まあ、知ってるに越したことはないですけど、知らなくてもできちゃいますからね。ただまあ これぐらいはっておいた方がいいんじゃないっていうのをちょっとピックアップしてやっていきます。えー、まあ、他の楽器の方でも、えー、あ、なるほどなっていうところで、え、見ていただけるといいように作っておりますので、え、そういうふうにしてやっていきたいと思います。まずはですね、ディグリーというのを覚えましょう。ディグリーっていうのは度数っていうことなんですけど、これローマ数字で書くやつなんですね。で、これが何かということと、で、メジャー、2-5-1 っていうのはメジャーとマイナーっていうのがあるんですね。 で、曲のコードがあっという間にこの degree っていうので覚えると、えー、使うとめちゃくちゃ簡単に覚えられますよと。で、メロディーの最後の段が 2-5-1 っていう風になってたら、まあ、定後の後の テーマ、メロディーをやった後の、まあ、エンディングとか、えー、そのソロに入るところの、えー、予測が、展開が予測できるので、こういうふうに自分でこう展開させていくっていうことができるようになるんですね。で、これは別にその 2-5-1 って譜面を見てなくてもできる、感覚でできる人もいるんですけど、やっぱりちょっと覚えておくと、譜面をパッて見たら、あ、ここでキーが変わってるなとか、そういったものがパパッと分かっていくようになる。そういう話ですね。ではまずやっていきますね。でまず、ディグリーっていうのは何かっていうと、まあ、要は、こう、 これあの、度数定規って、えー、僕のよく一緒にやってる荒川くんが作ってくれたんですけど、ベースのね。えー、この、ドレミハソラシドっていうのは、基本的にはこの、発見と国見両方合わせてこう12個こう均等にこう、並んでるわけです。感覚が均等感覚になってるね。で、 発見、要は白剣って僕も言ったりしますけど、白い鍵盤の方は、これはよく使うドレミファソラシドなんですね。メロディを作るのに、この12個全部まんべんなく使うと、やっぱうまくいかないので、よく使う曲音を手前に持ってきたわけなんですね。で、そのキーが変わると、こう、シャープがついたり、フラットがついたりとかするっていうことなんですけど、これは全部感覚一緒なんですね。なんでこのシャープがつくかっていうと、え、 ファから、F から始めると、ドレミ、ファのところが、この B のフラットになるね。このフラット。ここにあったものがこういうふうに来るっていう形で、この感覚が全部一緒なんですね。ディグリーね。で、この、えー、ドド1、レオ、ミ、レオ2、3、4、5、6、7っていうふうに、このアラビア数字でつけていくんですね。そうすると、キーが変わっても全部同じなんですよ。で、マイナー7とかメジャー7とかつくじゃないですか。それは、 メジャーとマイナーでちょっと違うんですけど、基本的には付くディグリーっていうのは、ここはねこ、こう、キーが変わっても全部一緒に並行して移動していくっていうことなんですね。これはめちゃくちゃ便利なんで、こういうふうにやって、えっ、ー、と、キーが A だったらどうだっけみたいなね。そうすると、あ、ここが、えーこう3、3番目の音が滑稽になってて、あ、 この6番目の音が、5番目と7番目の音が滑稽になってるねっていうのが、まあ、シャープが3つつくんだなっていうことがわかると思うんですが、まあ、この辺細かいことはですね、別の動画でやってますので、ちょっとここは今回の内容とはちょっと違うので、先進みたいと思います。 はい。ディグリーにつくコードはキーが変わっても同じということ で, ですね。今話した通りなんですが、これはメジャーのスケールで作ったディグリーになるんですが、その時はこうメジャーセブン、マイナーセブン、セブンス、2度はマイナーセブン、5度はセブンス、1度はメジャーセブンっていう風になってます。2度は。ね、で、マイナーの 2-5-1 っていうのは、ここがハーフディミニッシュっていうやつになるんですけど、 ま、これはもう決まってます。必ず、えー、二度のところが、マイ、メジャーの場合はマイナーセブン、セブンス、チ度。これは、どう違うかというとですね、えー、メジャーのツーファイ1は、こう、これは何かというと、こう、不安、不安定、めちゃ不安定、安定に行くっていうコードのこの動きなの。なので動きが綺麗になるわけですね。な、その動きが、マイナーのスケールで作ると、えー、 こう、最初ちょっと暗くなって、で、最後、な、流れが綺麗でしょだけど、これ、メジャーに行くと見せかけて、マイナーに行くっていうのは、あんまないんですけど、いそしぎの、えー、頭の冒頭の部分、一回目は、この、えー、メジャーに行くと見せかけて、マイナーセブンに行く。 で、えー、っと、2回目の時は、えー、マイナーに行くと見せかけて、ちゃんとマイナーに行くっていう風になってるんですけど、で、このマイナーに行くと見せかけて、メジャーに解決するっていうのも、まあ、あったりするんですけど、この、ここが、ハーフディミニッシュになると、要は、つまりこの2度の、この、音が、5度の音が半分下がると、ちょっと暗い感じ、限り、あ、 マイナーに行くんだなって思わせるっていう、それだけの話ですね。2-5 は、基本 2-5 はどちらも 2-5-1 というふうに言います。そうするとね、これ、枯葉のコード進行なんですけど、枯葉ってものすごいよくやるじゃないですか。で、枯葉のコード進行ギターの人がピアノの人も結構覚えてるって言われると覚えてない人もいます。で、枯葉はめちゃくちゃ簡単で、ここを見てみると、この、ここね、この、この3つは、 b メジャーセブ7に行くための 2-5-1 なんですよ。なので、C、F、c マイナーセブン F7, b メジャー7ね ?C、こんなになってるでしょでこの e フラットメジャーセブ7って何だって言ったら、これは、えー、e フラットは、これは、4度のメジャーセブ7なので、まあ、ダイアトニックコードっていうやつ、ちょっとややこしいですけど、まあ、コードの中に入ってて、要は、2、5、1、4っていう風になってるんですね。で、 この下のやつもダイアトニックコードのままで、ね、7度だったりとかするんですけど、これは G マイナーに向かう、要は、えー、この B フラットメジャー7から、この G マイナーって6度マイナーなので、これは平行調って言われるやつですね。なので、G マイナー、同じキーの6番目のマイナーに行くための 2-5-1 っていうふうに考えると、えー、こうですね、G マイナーに行くための 2-5-1 なので、 A ハーフディミニッシュ、s h e d 7 G になるわけですね。なので、メジャーの 2-5-1、4度行って、マイナーの 2-5-1 だけなんですよ。で、覚えると、これ別にキーが変わっても、例えばこれを、えー、例えば、F、f にしようとしたときは、例えば、これ最初は、えー、G、g マイナブ7 C7, f メジセブ7っていう風に変わるわけですね。ここがね。 キーが f メジャーだとね。っていう風に変わるわけです。そしたら次は F の後の単サウンド下なので、ここが E ハーフディミニッシュ A7 d マイナーっていう風になるわけですね。ここはね。っていう風にキーが変わっても、もう あっという間にパパッとこう切り替えれるんですね。みんなこういうふうに数字で考えてるんですね。そうすると、どこに向かう 2-5-1 っていうのを、12キーのやつをこれでこうやっ て, やって全部22個覚えておけば、パッて見て、あ、これ何の 2-5-1 だなーって、これはパッて見たら、あ、F の 2-5-1 だなーっていうのがパッとわかるわけですね。これでまあ最初のうちはもう、でももう 2-5-1 の流れは全部こう、12個覚えればいいだけの話なので、12個覚えて、 あの、マイナーの場合は、ここハーフディミニッシュにすればいいだけどの話じゃないですか。そうすると、枯葉はこれで、えー、これで A メロ2回分 OK でしょ。で、サビはこれひっくり返るんですよ。ここが、えー、マイナーが前半で後半がメジャーになるみたいな。ね。なので、で、最後のシーンとかちょっと、えー、ややこしい。 ややこしい 2-5-2-5 っていうのがちょっと入るんですけど、そこさえ覚えてしまえば、もう枯葉は多分覚えようと思って、こう、こういう数字で得意な人だと多分1分かからず曲が覚わるんではないかなと思います。なのでこうやってどういう風に進んでいくかっていうのを覚えていきましょう。ね。こういう風に、えー、度数定規っていうのを、まあ、あの、ダウンロードできるようにしておきますので、ぜひ使ってみてください。 最初のテーマ1でですね、ブレイクかもっていうことは、えっ、ー、と、テーマのメロディーの一番最後の段がこのように 2-5-1 になっている場合、これちょっと今日は枯れ葉であるので、ここハーフディミッシュですけど、ハーフディミッシュ、D7、G っていう風になっていて、あ、ここ 2-5-1 だなと思ったら、ここの3小節目、最後の段の2小節はブレイクにさせることができるんですね。で、えー、例えばちょっとやってみると、 が止まった感じじするじゃない で, すかでも今みたいに、えー、みんなが止まらなくても自分がしっかり止まればそのまま復帰すればいいのね。 まあ、えー、後で説明する逆循環っていうのに入ったんですけど、ここで止まらずに、えー、ここに一つコードを入れて、ここを繰り返し始めるというね、最後3回繰り返しとかっていう、エンディングの時にはなるんですけど、これも 2-5-1 が最後で終わるから、あ、逆循に行くかもなーみたいな。最後繰り返しになるかもなそしたら、ボーカルの人とか、こう、サクソン人とか3回ってやったら、こう3回繰り返して3回目で、ここで止まればいい。要は1回目こう行って、今ブレイクしたけど、みんな、みんなそこでここに、 一つコードを入れたから、こういう風に行くと。で、その時は別に慌てずにもう一回行って、で、えー、三回だからもう一回するしたら、ここでまたフィルイン入れて止まれば、バッチリってことですね。要はこういうコードの流れで、こう不安定から安定に行くところにフィルインみたいな感じね。まあ、ブルースの場合は、ここのセブンスでブレーキしたりとかするときもあるんですけど、それはまあ、ちょっと曲にもよるんですけど、ただ、こういうことを覚えて、よく歌物って言われる、この、 歌の人がよく歌う曲なんか最後の段がこれになってる可能性があるね。ところがこれが、えー、解決が4小節目になってる場合は3小節目にいくらフィルインしてもみんな止まってくれないんですよ。なので知らない曲の時にパッて 2-5-1 がわかっていたら、そしたら、あ、これここでブレイクできるなとか、ここでこういう風にしようかな。で、これはこういうことがわかってなくても長年やってると、あ、ここつ、なんかこう止まる感じがする。それで 2-5-1 のことなんですよ。 というのを覚えてしまうとはや、そんなに経験がなくても、あの、あ、ここら辺こういう風になるんじゃないかなって予測ができるっことですねで。今言った逆循環って何かっていうと、えー、循環っていうのが、要は、その、トニックって言われる、えー、1度から、ね。で、2、5、1っていう風に来るんだけど、ここの行くのに、この、これの上に、さらに5度上、えー ミレドシラ、ダソファミレ、レドシラソっていうふうにこう、ほんとんとんっていう5つずつ落ちてくる。4度ずつ上昇っていう人もいるけどね。えー ミ, ファえー、ミファソラ、ラシドレ、レミファソっていうふうに思ってる人もいます。なので、上昇って考えてる人も、下降って考えてる人も両方いるんですけど、まあ、結局4度と5度は一緒なので、4つ上がるか5つ下がるか。で、この最初の1度から始まるのをこれを循環っていうんですね。で、ここ、 これ見ると、ここで251で割って、ここに、その E7 っていうのを入れると、そうすると、こう、えぇ、1625、1625っていうのができるんですね。で、これは、1625はこれでしょだから、2516になっちゃうから、これを、スタートがトニックじゃないので、逆順と言います。逆順っていうと、たまにいるんですけど、これ逆にやると思ってるんですけど、人がいるんですけど、それ違います。はこう、こうなってる。こうなってる。こっちから読むんじゃない こうなってるってこうね。こうい う, ふうな形ですね。そうすると、これがさっきの、いわゆる、その、一緒にやったやつですね。これが、あ、エンディングなぁ、じゃあ、順、順、順、順、順、順、順、順、順、あ順、順、に順、順、順、順、順、順、順、順、順、順、順、順、順、順、順、 ということですね。だから、ここで、ダーララララーって E7 に行って、ここに来たから、ここで必ず終わるのね、最後にね。だから今、ここ2回目でギターが終わりそうな、ここの G の間に行きそうなフレーズ弾いたんで、あ、終わるんだな、じゃあドラムもフィルに入れたらみんなで止まる。これに、ね、逆順に行き始めるから、これ何回やっても構わないんですね。ずーっとこれ、もう、マイルスの、えー まあ、オールオブユーとかですね、イファイアーベルっていうやつは、ちょっと違うところに一回行くんですけど、最後こう逆順っていうのを回して、ここを回してから10分くらい揃したりとかしますね。なので、これはいくらでも長いことできるんですよ。なので、えっ、ー、と、3回繰り返しでもいいし、あの、逆順に入ったら合図があるまで繰り返しっていう場合もあるんですね。で、合図があったらこの D7 のところでフィルインを入れてあげれば、 ブレイクするっていうことになるわけですよ。というわけで、2-5-1 を知ってると、曲が簡単にね、コード進行、他の楽器の人も覚えれるし、えー、っていう風に、理論は知らなくて感覚だけでできるけど、知っておいた方が便利なことも多いということですね。ドラマーってさ、こう、あの、ピアノの人とかギターの人が、ここ 2-5-1 だからさ、って言われて、2-5 何のこっちゃろうって思ってるよりはね、 ああ、はいはいはい、そこ 2-5-1、あそこマイナーにするのね、みたいな。まあ、ドラムはそんなに表現できるものではないんだけど、マイナーの 2-5-1 にしたんだな、とか、あ、ここはこう、あ、ここはこう 2-5-1 に入れるんだな、とか、こう、2-5-1 って、なんかこう、単純なコード進行の時にここに 2-5-1 入れたりとかするってことも、まあ、できるんですけど、それはまたちょっと別の動画でやりますが、まあ、こういった感じで 2-5-1 を知っておくと便利だよっていうこと。 で、そしたら、そもそもそれはなんで起こってるのかっていうのをやらないと、なんかなん、なんでこんなことを勉強しなきゃいけないって思っちゃうじゃないですか。でも、こういうふうに、ちょっとドラマーが知ってるとお役立ちになるみたいな、他の楽器も知ってると、あ、なるほどなって思えるような、えー、コンテンツをちょっとシリーズでやっていきたいと思います。えー、本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。